お前はなんだ俺らはフェヌだー俺はエディ・ブロック記者だ最悪のものを見つけたそいつは俺に寄生したその目玉は、はい水全部食ってやるシンビオートさえあれば ののものだそれチンカニワ、うん、一つになはおいなる犠牲が伴うヴェナム